な痩せられないよって方ストレスをつい食事で発散してしまう方 YouTube 見ててもつい早送りをしてしまうよって方そういった方は毎週木曜日8時からやってますすすすタートルオンンンンラインレッスンがおすすめです説明欄にリンクを貼ってますこれは参加できなくても会員ページからアーカイブ動画を見ることもできますし参加することで早送りができません。 ストレッチ筋トレ有酸素運動45分のプログラムになってます毎週参加することで確実に1週間ずつ体重を減らすことができて効果的なメニューしか紹介してませんので綺麗なスタイルを保つことができてきます一人でも多くの方にリアルでお会いできることをお待ちしております今回はストレス溜めやすい体が硬い方にぴったりなストレッチを行っていきます両足伸ばしたところから片足横に出します前かがみになってもも裏伸ばしましょう 息を吐きながらリラックスして伸ばしてください。大きな筋肉を伸ばすことでリラックス効果があります。痩せにくい原因はほとんどストレスから来ています。頑張って運動しても、それがストレスになっていることもありますから。ストレッチとエクササイズ。 バランスをとって。食事を気をつけて、楽しく痩せましょう。はい、オッケー。反対も同じです。片足曲げたら。前側も。ストレッチに慣れてないと。 筋肉伸ばされる時も少しストレスかかるんでい気持ちいいぐらいでね止めてくださいこれぐらいいけるかもしれないけどこのくらいで止めましょう朝晩ストレッチやるのがおすすめです どちらかというと朝はしっかりストレッチをして夜は軽いストレッチの方がおすすめです OK で今度は足の裏を合わせましょうこのままつま先引き寄せて前かがみできるだけ前にかがめる足の位置にしましょう リラックスして行ってください伸ばすのが辛くなければ戻らなくてもいいですずっと伸ばしててもいいですゆっくり伸ばすと、ね、しっかり伸びます 肩・背中を伸ばしましょう肘をしっかり伸ばしてください後ろ側からしっかり伸ばしてください背中も大きい筋肉ですからしっかりね伸ばしてください 遠くに伸ばす感じですーー今度は後ろで手を組んだら伸ばしましょうぐーっと伸ばしたらたまには締めてください 手を、ね、伸ばしながら上向いた方がいいです力を抜きましょうストレッチでねストレスが発散できれば自然と食欲が収まってきますからね 休みます息吐きながら遠くに伸ばして休みましょうマイペースでいいです っ止まっときましょうもし足がね曲がらないよっていう人は少し横に出してくださいつま先外向けてこんな感じでね伸ばしてくださいできる人はまっすぐ曲げて前ももをね大体一大きい大きな筋肉なんでしっかり伸ばすとね すごいリラックスできますからゆっくり伸ばしましょう、OK、反対も同じように行きましょう メニューがわかるたので、たまに目つむっててもいいですよ。リラックスしてください。 それでは寝ましょう。片方の膝を抱えてキープ。まっすぐ抱えたり、ちょっとだけ横にずらしたり、ね。抱えている位置を少し変えたりしてみてください。 効果的に痩せたいよーって方は説明欄にあるオンラインレッスン覗いてみてください。zoom で皆さんとお会いできることを楽しみにしています。